皆さん、こんにちは。今回はね、勤労感謝の日ということで、町田相模原の部落について解説します。なんで町田相模原っていうと、ここはね、もうコンプリートできてるのと、あと首都圏の皆さんにとっては身近なところなので、この2つの場所を選びました。町田相模原って言っても、関西の人には馴染みがないかもしれないけども、よくね、町田は神奈川だっていうふうに揶揄されます。本当は東京都町田市にあるんだけども、 なんかこう半島みたいな感じで神奈川に飛び出てるような地形をしてるので町田市というとほとんど神奈川じゃないかみたいに言われます、まあ、町田ってそういうところですさて町田相模原合わせて4か所の部落があるんだけどもまず先に町田の部落一つ行ってみようかと思います町田の本町田っていうところに部落がありますこれはね比較的町田駅から近いところです もうね、ここは町になってるんだけど、これ明治時代の地図では、本町田のあたりってね、こんなね、畑ばっかりでした。そして、ポイントはこの神社のマークなんだけども、今ここにはね、菅原神社があります。天神様ですね。 ブラがク の, の,、ね、の場所を特定するにあたってどうすればいいんだっていうのがあるんだけども、これは、ね、本当地方によって違うんですねで。一つキーになるのが宗教です。関東の場合、よくブラクといえば白山神社っていうよう言われます。これ、まあ、正確ではなくて、白山神社のある場所が必ずしもブラクというわけではないです部落と関係ない白山神社もあります。 ただ、ブラクにはかなり高い確率で白山神社があります。あとは仏教の宗派ですね、これは関東でもいろいろなんだけども、まあ、町田市のあるあたり、この辺あたりを多摩地域っていうんだけども、このあたりではもうほとんど自主だというふうに言われてます。だから白山神社だと自これがポイントになりますところで、ね、ブラクと白山神社の関係について、よく質問を受けるんですけども。 これは、ね、あくまで白山神社と部落が関係あるのはこの関東やあと静岡や長野県の辺りだけです。というのもこの辺りというのは浅草断左衛門がベタを管理していました。で有力なのは浅草断左衛門の子供が放送つまり天然痘にかかって。 その時に断左衛門が白山神社に願掛けしたら治ったことがあって、それから廃家の枝に対して白山信仰を進めたというのが有力な説です。だから、ブラクと白山神社の関係というのは、あくまでこのね、浅草断左衛門の廃家の話であって、断左衛門とは関係のないね、関西の辺りでは全く関係ありません。だから、関西の白山神社は、 あの部落とは何の関係もないですで仏教の宗派と部落の関係だけどもこれについても諸説あるんだけどもおそらく有力であろうという説はそもそもね部落というものはまあ多分地域によって違いはあるんだけど も, もう全般に何か仏教のねお寺に入ることが許されてなかったんじゃないかと思います。で今は 浄土新宗実習あるいは日蓮宗に入ってるっていう例が多いんだけども、これらの宗派に共通するのは、江戸時代より前はそもそも宗派として確立してなかったというのがあります。それが江戸時代に入ると、宗、え、門、ー、改め表を作ってお寺がね、まあ今でいう戸籍みたいな感じで住民 を, 住民を管理するようになったので、当然ね、 この得た否認という先民もちゃんとね、お寺に属する必要がある。そこでね、この浄土真宗だとか日蓮宗というものを宗派としてね、ちゃんとね、幕府が公認するときに、そこにね、えー、この先民を入れたのではないかと。だから、この、 多摩地域に自習の部落が多いっていうのも、これも明らかに政策的なものがあったと思います。自習というものを宗派として確立するときに、そこに先民を入れさせたというような政策があったという可能性が高いと思います。うん、でもね、この本町谷には部落があるっていうことは分かってて、あと分かってるのは下村っていうふうに言われてたそうなんですね。 だけど白山神社、この辺り、地図で見ても見当たらない、でこれ、昔のね、本弱マップも調べたんだけど、ここにもね、どうもそれらしいものが見当たらない、そこでね、菅原神社に行って、聞いてみたらね、なんか最近ね、白山神社が合祀されたっていう話を聞いたんですね、じゃあ、合意する前の神社ってどこにあるんだって聞いたらね、下地区っていうところにあって、そこになんか物置があって、そのあたりにあったっていうんです。 で、その場所にね、実際ね、行ってみたんですね。それがこの写真です。実際、現地って言いました。物置があって、確かになんか石段があってね、ここにもしかすると神社があったんじゃないかっていうことがわかるんですね。ちなみにこの場所、地図で言うと、だいたいね、このなんかファミリーマートがあって、この辺りになるんですね、この辺り。で、確かにね、これ、明治時代の地図だと、ほら、ここになんか家がありますね。 村の名前は書いてないんだけどとにかくここに何か村があったことは間違いないわけです。で、実際ね、今の場所だとどうなるかっていうと、周りがね、こういう団地が建ってたりするんだけど、確かにここだけね、なんかいかにもね、昔の村があったっていう感じがしませんかで、ここにね、じゃあ降り立ってみます。で、降り立ってみると、ここにほら物置があって、ここに石段があるんですね。 でね、ストリートビューは便利なところがあってこうやって2014年にタイムワープするとほらほらほらほらほらほらほらほらほ ら, ほら取り合いました神社ありましたということでここに白山神社があったっていうことは確定でしかもここ下地区だからもうまさにここが下村であろうということになるわけですそして白山神社の近くにお墓がありましたその写真がこれです もうちょっとねよく見てみるとほらほらほらこれ南無阿弥陀仏といえば浄土神宗とかね浄土宗なんかも南無阿弥陀仏なんだけどもこれねよく見るとこの「アとかね「チとかいう文字が書いように見えません。 だからここは自州でなおかつ白山神社ということが分かりますだからもう関東のこの多摩地域の部落の条件にぴったりなわけですこうして本町田の下村という部落はここにあったということが判明しました皆さんにねぜひこれは現地行ってみてもらいたいんだけどももちろんここは童話地区指定なんかされていないですだからもうこの普通の住宅街になって新しい家も古い家も 混じってます。だけど、ちゃんとね、昔の村の痕跡がこうやって残ってるもんにゃんですね。では、町田の次の部落は、下小山田というところに、南沢という名前の部落があったっていうことが分かってます。で、それをね、昔の地図で調べてみると、確かに南沢っていうのが、小山田のあたりにあります。だけど、これね、今ね、航空写真でこのあたり見たらどうなってるかっていうと、 こんな感じなんですね、これ。UR の住宅はできてて、なんか跡形もないんです。でも確かにね、うん、昔の地図にある池があるから、ここだっていうことは間違いないんですね。で、こういう時にね、この過去の空中写真の重ね合わせっていうサイトがあって、 これ見るとね、うん、これが南沢です。確かに1960年頃にこの村あります。で、これでね、時間を進めてみると、あれ、なんかさらちになってる。あ、やっぱりね、開発されて UR の団地ができたんだなっていうのがわかるんだけども、これ上の部分に注目してください。これこれこれ。なんかできてますよね。人工的な町が上にできてるっていうことは、これもしかして開発した時にこっちに移転させたんじゃないかな。 っていうことになるわけですでそれでね、実際ね、現地行ってみたんです。現地にあったのが、これです。南台集会所。うん、なんか、南沢が南台になったんじゃないかっていうところなんですね。でね、昔の地図見ると、このね、うん、神社あります。この神社何かっていうと、これ、白山神社であることは間違いないです。 近くのね、えー、小山田神社っていうのがあって、そこに行使されたんですね。で、なんでこれわかるかっていうとね、聞いたんですよ。現地の人に。現地の人に聞いたんですにゃ。でね、ここはね、昔はね、小沢宿とも言われてたそうで、確かにね、小沢さんっていう家がね、何点かあるんですその、現地にね。この南台に。で、聞いてみたらね、 あの、確かにね、白山神社って小沢家の守り神だったそうなんですね。うん、だからもうここで確定です、確定。ただね、ただここでどうもね、自習じゃないみたいなんです。これ見ると、なんか金剛とかあるし、 うーんー、なんかこれ、次週じゃなくて、今後って何なんだろうね。これ、新語院集なのかなっていうとこなんで。うん、多分ここはね、例外もあるっていうことなのかもしれない。多分といえば、次週のはずなんだけど、ひょっとすると例外があるのかもしれないし、あるいはね、移転した時に寺替えしたっていう可能性もあります。ただ、手話は違うみたいなんだけども、ここは南沢小沢奴であることは、それはもう間違いないです。それは現地の人は言ってるんだから。 ということで、これが町田の二つ目の部落です。じゃあ次は、町田の隣の相模原行っています。相模原の見ながらっていうところに部落があったっていうんですね。で、これが昔の地図なんだけど、うん、これじゃあ何が何やらわからない。多分見ながらのどこか一部にあるんだろうと思うんだけども、いいヒントになったのが、この地域を訪ねてという、そういうね、人権の友という、 そういうね、機関誌の記事なんです。これにね、相模原 B 地区っていうのが出てきます。これね、まあ、どこかっていうのははっきり書いてないんだけど、どうもね、この条件からすると、あの辺りで間違いないんじゃないかと。でね、昔三軒村と呼ばれてたっていうようなことが書いてあるんですね。で、なんか家の写真が載ってます。で、これについてね、実はね、 この視聴者というか読者というか、ある方から情報が来まして、この写真の家見つけたっていう話があったんですね。確かにね、この近くにあったそうなんですよ。まあ、写真だけでね、完全に確証は得られなかったので、ここでもやっぱり白山神社がポイントになりました。これね、神社明細帳って言って、昔のね、神社のまあ明細帳です、本当に。そこにね、確かにね、見ながらに白山神社があったっていうんですね。 でその写真の家っていうのが N 川さんっていう絵なんだけども、うん、まあ聞いてみたんです実際もう本当にもにずばり聞いてみたんですでここにねいろいろ名前が載ってるんだけどもこれなんかひいじいさんだとか言ってましたに、ね、ゃだからここに今ね今は神社ないんだけども白山神社あったことは間違いないでこれね地図だとね「ちって書いてあるんだけどもこの「ちっていう文字のあった でも、この辺りまでね、どうもね、見ながらだそうなんですね、はい。だから、もうこれもここで確定ですね。ねちなみにね、お墓も見てきました。これね、お墓になると、もう海名がわかるんだけども、うん、この海名を見てみると、やっぱりね、あとかいちとかあ、こういう字が入ってるから、これ、次週です。だから、ここがね、多摩地区に入るかどうかは微妙にあるんだけども、 とにかくね、ここは自習です。周波としては多摩地区と同じというわけですね。ということで、これで相模原の部落も特定できました。ちなみにね、町田に3カ所部落があって、相模原に2カ所。そして2つ合わせて4つの部落があるんだけども、あれなんか計算が合わにいなと思いませんか実はね、そこがポイントで、そのポイントとなるのが最後に紹介する次の部落です。 この時も、この地域を訪ねてが、とてもね、役に立ちました。相模原 A 地区とか書いてあるんだけども、写真も載っけてて、ここまで書いてあったらもうどこなのかもうわかりますにゃ。でも、ここだっていうポイントがすぐにわかりました。地域を訪ねての条件に合う場所 って言ったらもうまさにここです。あの写真通りのものがここにありました。で、白山神社あります。で、ここにね境川っていうのは流れてて、これもう川の名前、そのまんまで境になってるんですね。北側が東京都町だし南側が神奈川県相模原市でここをね。昔のね。地図で見てみるとこうなんです。 中宿っていうのがあって、そこにね、川をまたぐように何か村があります。確かにね、東京側はね、中宿って言われてたそうです。相模原の側はね、前村とか言われてたみたいなんだけども、ここはね、なんか村の名前書いてないです。 でもね、もう、あの記事からすると、ここで、ほぼ間違いないっていうことがわかります。そして、現地に行ってみると、なぜか墓地にね、メルセデスが泊まってました。でも、このメルセデスが泊まってる墓地、これね、この写真と、ぴったり一致してますねこの写真の通りですねそして、このね、墓石をよく見ると、アーとかね、一とかあるから、これ、自習です。 だから白山神社あって、自由でっていうね、まさにね、この多摩地域の部落の条件が揃ってます。これが白山神社、すごく立派な白山神社でね、すごく、でもね、なんか手作り感もあってね、すごくね、楽しい白山神社なので、現地にぜひ行ってみるといいです。この白山神社、本当にね、特徴的な白山神社なので、本当行くことをお勧めしますで。ちなみにねこの人権の人友だと 鳥居がね、なんかこう、こう柱で支えてあるんだけども、行った時はなんか新しくなってまして、だからこの鳥居って多分ボロボロになってたので、ちゃんと作り変えたっていうことですね。で、さっきのね、相模原には2カ所の部落、町田には3カ所の部落、でも合計4カ所っていうのはそういうことです。町田と相模原の境目に部落があって、これが二重に形状されてたんですね。だから、 二つで一つの部落っていうわけです。だからこんな部落ね、全国でも、まあなくはないんだけども、これは珍しい例なので、ぜひね、現地に行って、歴史というかね、この空気感というものを体験していただけたらと思います。ということで今回はね、町田相模原の部落について解説いたしました。ミニのツイッターがありますにゃ、概要欄にリンクがあるからぜひフォローしてくださいにゃ、